皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年10月29日、バージョン 6.3 のメインストーリーが終わりましたので、今日はサブクエストをやりました。まずはこちらからです。なんだかんだ衝撃の事実が明らかになりまして、久々に500年前の世界にやってきました。せっかく来たので、姫屋様に会いに行きましょうかね。でも、セリフは特に変わっていませんでした。 変わっていたのはエルジュの方でしたが新たな師匠って誰のことを言っているんですかね次はこちらのクエストです何やら面倒くさい内容を告げられましたとりあえずモンスターを8種類討伐しましてあとはこの位置合わせをやってクリアです簡単だったと言いたいところですが確かにこれは没試練ですね難しすぎず簡単すぎずってまるで制作者の本音が漏れ出ているようなセリフに見えるのは気のせいでしょうか